それでは整数の表記と加減算についてはこのぐらいにしまして次は不動小数点数という話に進みたいと思います。でこの話は先ほどはその整数をどう扱うかという話だったんですが今度はその実数を計算機上でどう扱うかという話に関連してきます。で その中でも特に今回はその実数をその有限桁の数でその禁じする計算機準で禁じするためのアイディアについて見ていきます。で実数というと多分皆さんまあよく知っていると思いますけれども例えばその有理数ですね有理数はあの、まあ、循環小数で表されるたりする場合がありますね。それからあと無理数に関しては 円周、まあ、率であるとか自然体操の定なんていうものもあるわけです。で、えー、と一応その計算機の世界ではその有利数や代数的数をその計算機でその厳密に表現して扱う方法っていうのもあるんですけれども、まあ、ここではあの、まあ、そういう話はちょっと別に置いといてですね、えー、と今回はその実、えー、数をその有限桁の数で近似する手法について、えー、と見ていきたいと思います。 <笑>で、えー、とまずその実数をじゃあ有限桁でどう禁似しようかっていうことを考えた時にその先ほどの議論でまずその整数を我々与えられておりましたからそうするとまあ自然なアイディアとして多分皆さんも思いつくであろうアイディアというのはじゃあ例えばその小数点以下5桁だったら5桁までで禁似すりゃいいんじゃないのっていう。 話になるかと思いますで こ, この例ではスライドの例ではその10桁の受信数を使ってで実数を近似する例を表しております。でここにありますようにまああのある実数をですね V という近似値でその表現しているんですけれども えっ、ー、と、見ていただいてわかるように、これは、あの、そうか、えっと、一応注意していただきたいんですが、今は、その、計算機の話からちょっと離れて、まあ、現実の世界で我々が、あの、実数を禁じするって話をしていますので、まあ、受信の話をしてますので、ちょっと注意してください。そうすると、例えば、整数部を5桁取って、小数部を5桁取ると。そうすれば、えっと、どのぐらいの数を表現、数値を表現できるかっていうと、あの、下にありますように、 えー、とマイナス99 99,999.99999 から、えっ、ー、と、プラスの99 99,999.99999 の範囲までの、その、時数の近似値を、まあ、表現することができるということになるでしょう。まあ、これが一つ目のアイディアですね。で、えっ、ー、と、もう一つのアイディアとして、あの、同じく10進のあ、10桁の10進数を使って、 実数を禁止するんですけれども、あの、これはどちらかというと、その、あの、なんでしょうね、その、物理とか科学のような、そういう科学技術計算でよく用いられる表現かと思いますが、えっと、まず整数部は1桁にしましょうと。で、えっと、小数部をもう少しいっぱい取って、あの、8桁にしましょうと。八桁ですね。小数部を8桁にしましょうと。で、最後に、 この10のべき乗っていう部分を設けて、この10のべき乗の、このべきのところに一桁使いましょうと。まあ、こういう表現を考えます。そうしますと、えっ、ー、と、で、もう一つですね、あの、この10のべき乗の表現にはちょっとトリックがあってですね、この e の0っていう桁からマイナス5ですね、この5引いたものをここの10 の, あのべき乗にすると。とういうことで、この10のべきとして、えっ、ー、と、マイナス5から、 あのプラスの4までで取れるようにしておくっわけですねそうするとこの e の0が小さければあのこのより小さな数を表せるであろうというわけです。でこの方法で表しますとその表現できる数値っていうのはあの先ほどの、えー、と例とほぼ同じで、えー、とマイナス 99,999.9999 .9999 から 99,999 で9999というあたりまで表現できるんですけれども、えっと一つその先ほどのあの数値の表現と異なる特徴として、相対誤差がほぼ一定になるという特徴があります。で、じゃあちょっとその相対誤差についてあのと絶対誤差について少しその説明しますけれども、えっと x があの真の値で、でそれを x だらしゅう値で近似したときに、えっとその x と x' の差自体を絶対誤差というわけなんですがそれに対してその x' と x の差の絶対値がですねその元々の真の値 x に対してどのぐらいの割合かというのを示したのが相対誤差と呼ばれるものですですのでその仮にその絶対誤差が小さい数であったとしてもその相対その元々の x の値が小さければ まあ相対誤差はえっ、ー、とそれほど小さくないという場合も起こりえます。でまああのこんなふうにしてその実はこのまあその受信10進1桁の受信数を使った場合にでもこういうその相対誤差がほぼ一定のあのこういうその実数のを禁じした表現というのが作れるってわけですね。そそうするとそのまあど どこの値をとってもその相対誤差がほぼ一定というのはそのある意味いろんな計算をする上ではまあ好ましい性質であるとも言えます。ということで、えー、とこのようにしてですねその今の2番目のアイデアですねこ の, の表現の仕方をするでその実数を禁じするあの小数をですねあのこの計算機では浮動小数点数もしくは浮動小数というふうに 呼びましてであのこの駆動小数はあの現在その 実, 実数をです、ね、有限桁で計算機上で禁似する方法としてあの広く用いられております。えっと、この駆動小数点数の駆動っていうのはどういう意味かというとそのあの相対誤差をほぼ一定にするために見かけ上こ の, あの小数点がですねこうずるずるずるっとこうあちらこちら右や左にこう動いているように見えるからなんですね。 でえー、と例えばそのもともとの数の絶対値が小さい場合にはあのこの小数部の方が必然的に桁数が長くなりますし逆にもともとの数の絶対値が大きい場合にはその小数部の桁数が小さくなるような形であの数が表現されるようになっております。そういう意味でこう見かけ上なんか不動小数点が動いているように見えるので。 というところからこの不動小数点という言葉がついたものだと、ものではないかと思います。で、それからと逆にですね、先ほど最初に表しましたアイデアは、固定小数点数とも呼ばれます。これは見てお分かりになるように、整数部と小数部の桁数が常に固定されているからですね、そういう名前だと思うんですが、現在は計算機上ではその不動小数に比べると、その利用は限定的と。 なっております で, えで実際にその不動小数による実数がどういうふうにその表現されているかっていうのを、まあ、次の式で表したんですがえその近似値 V ですね V はこのような形で表されております。でまずあの符号の部分がありましてこれマイナス1 の, あの S 乗ということで、まあ、この S は あの符号と呼ばれる桁でこれはあの0か1の値を取るわけですねでそれからえっ、ー、と M が仮数と呼ばれる部分であの英語ですとマンティスタと呼ばれるので M という字が文字がよく用いられますえっ、ー、とこれがその M がえっ、ー、とこのですねえっ、ー、とこの例ですと M0 からこの M8 にあたるこの部分数値を表す部分ですであと それにその何かのべき乗の部分は加わってくるんですけれどもその何かの元になる数をまあ奇数ベースといいまして、まあ、ベースの頭文字を取って B と書きます。あとその B の E 乗という形で指数の部分はエクスポーネントの英語から E をというふうに表します。まあ不動小数ですとその数値をこのような形で表すというわけです。 で、えっ、ー、と次に、えっ、ー、と不動小数の正規化という話について触れておきたいと思います。えっ、ー、とまずあの V としてですね、2.9979×10 の8乗という値が出てきましたが、あの、以前授業の時には、これは一体何の数値でしょうってクイズを出したんですけど、えっ、ー、と、あまり縁がある人は少ないようで、 今回は最初から答えを書いてしまいましたが、これは真空中で光が進む速さですね、メートル毎秒の単位なんですけれども。で、じゃあこういうその小数があったときに、実はこれ、あの、10のべきですね、10のべきを変えると、いろんな表現の仕方があるわけですね。例えば、あの、仮数部を10倍して 29.979 にして、指数を1個減らして10の7乗にするとか、あるいは逆に、 仮数部を10分の1にして 0.29979 にして10の9乗にするとかですねそういった形で先ほどの駆動小数の表現ですとその仮数部とそれから指数をこう変えることで同じ数に対してこういくらでも異なる表現が得られます。でところがその実際に計算機で数値を計算する上ではまあ表現が特定できた方がいろいろとありがたいわけですよね。まずあの ある数を与えられたときに、そのどういう表現に固定あのするかっていう上では、一つのルールがあった方がやりやすいですし、あとはその計算の誤差の観点からも、その適切な表現に全部揃えた方がいいだろうということで、えー、とそれを行うのが浮動小数の正規化と呼ばれる操作です。で、実際にこれはどういうことをやるかというと、その仮数部 の, あの整数部を1以上 B 未満マンの整数で表すと。 ということをしますですので10進数だったら10未満1桁の整数で2進数だったらもう1ですね1固定っていうふうな形で 表, あの 表, 表現してしまうというのがこの不動小数の正規化と呼ばれる操作です。えー、でということでその実際にその駆動正規化も含めたその計算機上でのその駆動小数の表現の例というのをまとめたのがあのこちらのスライドです。 えっと、V をですね、このまず符号ビットマイナス1の S 乗に、えー、仮数部 M と、それから指数部ですね、B の E 乗をかけたものというふうに表すんですけれども、えー、っと、で、仮数部、今は仮数部を、えー、っと N ビットとしました。で、N ビットとしまして、えー、先ほどのように、あのー、整数部が1に正規化することにしましたので、M は1以上で2未満の値をとると。で、それから、 えー、b ですね、あの指数部の、えー、とベース b、奇数は2て、で、e を、まあ、L ビットというふうに表します。でそうしますと、えっ、ー、と、まあ m、仮数部 m をですね、この m0 からででででときて、m の n-1 までの n ビットというふうにして、こう、表すことで、えっ、ー、と、まあ仮数部はこのようにですね、仮数部はこのようにして、えっ、ー、と、 まあ、未進数の小数の表現をとっているというふうに見てくださいここまでいいでしょうか